またまたお得意の負け惜しみでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。世界的にまだまだ長引きそうなコロナショック。日本では10月に入ってようやく新規感染者数が4桁を切り、長いトンネルの出口が見え始めたところですが、なんと韓国が 日本のの感染動向にケチをつけていいるというのです2021年10月17日付のフライデーデジタルの記事から引用しましょう。1ヶ月で新型コロナウイルスの感染者が10分の1になるなんてありえないでしょう。それが本当なら世界はとっくの昔にコロナを退治していますよ。10月14日に放送された 韓国のラジオ番組、キム・オジュンのニュース工場で、パーソナリティのキム氏は、日本のコロナ感染者激減について、こう持論を述べた。韓国では短期間で日本が感染者を減らしていることを疑問視する報道が相次いでいる。8月20日に過去最多となる 25,866 人を記録した日本の1日の感染者数、 二回のワクチン接種や緊急事態宣言などが功を奏したのか、10月16日には484人と劇的に減った。変異株の猛威で起きた今回の第5波を完全に脱したようだ。一方の韓国は、昨年初旬にコロナが世界的に感染拡大した当初、韓国は徹底した対策を取りました。 大規模な PCR 検査を実施し、感染者を検出。彼らの移動経路や治療医療機関など、個人情報を収集し公開したんです。違反者には厳しい罰則を設けました。この対策は韓国の頭文字を取り、警防疫と呼ばれ、かなりの効果を発揮します。昨年5月の 就任3年を迎えての演説で、ムン・ジェイン大統領は、軽貿易を絶賛し、こう胸を張りました。韓国は世界の標準になりました。世界をリードしています。国家としての地位と誇りが高まっている、と。貿易部門は超に昇格し、責任者はノーベル賞を取れるのではないかと噂されていました。ところが、 特定多数の人々が出入りする夜の繁華街などで、濃厚接触者の追跡調査が難航し、昨夏以降は感染者が拡大したんです。今年に入っても収まる様子はありません。軽貿易の成功に気が緩んだわけではないでしょうが、7月からの第4波は3ヶ月以上続き、1日の感染者数は1000人から3000人の高水準で推移しています。 とのことで、いかがでしょうか。さらに記事の後半では、日本の感染者数の推移について、詐欺、作詞効果、見間違いと厳しく批判しています。記事にもあるように、日本国内の新型コロナウイルス新規感染者数は、8月20日をピークに少しずつ下降に転じ、10月3日を境に4桁を割り込んでいます。もちろん、 冬には第6波も予想されているため、まだまだ油断はできませんが、ここまでの感染対策はひとまず成功者と言っていいでしょう。韓国も隣国として、日本の一連の感染対策を完全に目の当たりにしているはずです。にもかかわらず、日本の感染者数の激減を詐欺だ、見間違いだとケチをつけるというのは、どういうことなのでしょうか もともと新型コロナ対策では韓国の方が日本よりも一歩先んじていました。新型コロナの流行が本格化する前の段階から文在寅大統領は軽貿易なるスローガンを打ち出し、コロナ感染を徹底的に抑え込むと宣言。現に国民の個人情報を厳密に管理することで新規感染者を徹底的に隔離し、 ルールへの違反者には容赦なく法的なペナルティを与えるなどして一時は新規感染を劇的に封じ込めました政府主導で明確なロードマップを示し専用のアプリを活用してコロナを効率よく封じ込める手腕は確かに巧みだったと言えるでしょう自慢の軽防易が功を奏しドヤ顔のムンジェインでしたが称賛も長くは続きません 日韓の新型コロナ新規感染者数が逆転したのは2021年9月24日のこと。この日の新規感染者数は日本が2093人、韓国が3237人でした。ただし重要なのは数字ではありません。この時期は日本と韓国どちらも流行期の真っ只中であり、その意味では同じ立場にあったと言えます。 大切なのはこの先です。日本は5度目の緊急事態宣言によって流行の抑え込みを図り、なだらかではありますが、9月下旬から10月以降は新規感染を落ち着かせ、10月18日の時点で全国の感染者は232人まで下がっています。一方の韓国はというと、9月24日を境に、 新規感染者はなだらかな下降傾向に転じたものの、10月に入っても感染者は4桁台が続き、10月17日の時点でも1000人以上となっています。韓国は日本と比べて人口が5割程度であり、人口に対する感染者の割合で見ると、なんと2倍近くも感染者が多いということになります。これは明らかに軽貿易の失敗ではないでしょうか それはつまり、ムンジェインの失策にもつながります。ワクチン外交において出遅れたことも、韓国の失敗の大きな原因です。ムンジェインは、ワクチン外交を掲げ、2021年2月頃から、アメリカファイザー社と会談し、日本円にして4兆円もの巨額投資、および大規模工場の誘致を約束しています。この裏にはもちろん、 ワクチンをたくさんちょうだいねという思惑があるわけですね。ムンジェインのワクチン外交の背景には日本の成功があります。菅義偉前首相は2021年2月の段階でファイザー社から1億本のワクチン供給を約束されています。最終的にはファイザー社から1億9400万回分、モデルナ社から5000万回分、 アストラゼネカ社から1億2000万回分のワクチン供給契約を結んでいます。いずれも2021年中のことです。しかしながら、韓国がアメリカから供給を約束されたのはたったの55万回分。日本の契約と比べるとあまりにも少なすぎますよね。しかもワクチンの供給元はファイザー社ではなくヤンセン社という中堅企業。 まあ一応モデルナとの契約もありますが、供給時期や量はモデルナができるときにするという非常に曖昧な契約でしたね。これでは対応に差をつけられたと言われても仕方ありません。韓国は日本よりも人口が少ないからというのは言い訳にもなりませんよね。このような経緯もあり、国内のワクチン接種で足踏みしている韓国は未だに コロナの封じ込めに苦戦しているのです。感染率だけを見れば、日本も韓国もほとんど同じ立場にあると言えるでしょう。しかしながら、日本には韓国と違って豊富なワクチンがありますし、新規感染者の追跡システムも機能しています。いずれ迫ってくると言われる、第6波、第7波への備えも十分でしょう。スタートラインこそ、 韓国に遅れを取りましたが、失敗から適切な教訓を導き出し、巻き返しにつなげることができたのです。韓国がコロナ対策で出遅れた原因として、専門家は日本への嫉妬であるとの見方を示しています。日本に負けたくない、頭を下げたくないという妙なプライドが邪魔をして、本当に困っている時に助けを求めることができなかったのでしょう。 コロナショックは世界的な危機であり勝負ではありません。韓国も素直になって日本をはじめとする先進国と歩調を合わせ、目の前のピンチに立ち向かうべきではないでしょうか。まあ、素直な気持ちを持ち合わせていたら今の状況にはならないと思いますけどね。せいぜい頑張ってください。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴。